日常演武の食うた日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こっちらマクドナルドの新作ふわとろのフワトロー卵濃厚のネリブラトロとビーフシチョコそしてホリデーシーズンフルーリーミッシュを食べたいと思いますうーんあとマックとかのやつも来るんですけどだフルーリーが溶けると嫌なので先に食べちゃいますねそ はい来ましたカフェムーン右からカシスチョコケーキストロベリーカシスマカロンホワイトチョコモがそして奥に見えるのがキャラメルシロプラじゃあシロキャラメルプラってか赤と白がいかにも年末クリスマスと現象ですねこちらも食べていきますよチャンネル登録よろしくお願いしますこちらのマンシュは ど, のうなから、うん、うどんな感じなのかなどんな感じなのかな う, ら電話誰かもうーんとろーっと。 受ける味わいやデミグラスソースのコクもいいんですが何より卵の味が今までのグラコロにない美味しさを出していますねビーフシチューパイもデミグラスのコクがき出していますしマックカフェの塩キャラメルも塩が入っていることで甘さと冷たさがしっかり染み渡るあっとマクロナンドのフルーリーだってストロベリーの甘酸っぱさプレッツェルのおっと チョコカシスケーキは少し大人のビターな味わいね。マカロンはさっぱり甘酸っぱいそしてホワイトチョコモカはグラスなのにですねどれも美味しいですやっぱりごちそうさまでした<笑>最初に食べたこちらの濃厚デミグラコロンバカネで卵ソースのコクとホワイトサクッとしたグラタンコロッケの さら、ま、に濃厚なホワイトソースでさらにお肉の旨味みがあるデミグラスがどれもうまく絡まっていてとっても美味違う今まで食べてきたグ、うん、ラコロとはまた違った味わいが強かったそしてデミグラスといえばこのビーフシチューパイの中からお肉の旨味がギュワッと感じるようになってきてデザーン系のパイとはまた違った良さがありました、うん、そして2種のマップフルーリーのキャラメルナッ カラメルの甘さと香ばしさそしてナッツのザクザク食感が感じられるしいしこちらのストロベリーココアクッキーは通常のオレオンプリルーリンにちょうどいい感じでイチゴの酸味が加わったことまた違った味の広がりを感じられなります一方カフェメニューの塩キャラメルフラッテは、ま、塩が入ったもので、よよりキャラメルの甘さが引き立っており冷たいのにしっかりと味わうものります そしてマカロンとマカロンはサクッとした生地になるので甘酸っぱいカシスの香りが広がっていてストロベリーはそんなに強くなかったですねなのであくまでカシスを引き立てる役割としても立派に紹介していましたそう、ね、次カシスケーキチョコケーキはチョコレートのケーキかなり苦くてカシスの甘酸っぱさとよくマッチしていた少し大人向けのスイーツですねこちらのホワイトジョンがグラスなんですけどちゃんとあったかいんですねケー冷たたいのかなと思ってました 冬にに温ままりたい時には、あってあかつ、甘い気分になりたいというはちょうどいいみんなものや草がありました今回食べたんだけどカフェメニューの中ではやはりこの塩キャラメルそしてやっぱりマクドナルドの日本メニューやこのふだふーがどちらも旨味のあ単純ではない深みある味わいでとても美味しかったので今回もおいしさ代表としてご検討させていただきます。ご視聴ありがとうございましたコメントしていただいて のしししいいいたただだけて嬉ですではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら